to me ここ 「いつも会いたくて」「泣かせてた寂しい」 つみなも い, い くださってありがとうございます見てくださってありがとうございま す, いますチャンネル登録してくださって本当に感謝していますありがとうございます初めて見てくださった方聞いてくださった方ありがとう拙い応援歌です頑張っている方に 未来へのプレゼントとしてお送りしたくてお届けしたくてへたっぴ青空がお風呂場で伴奏なしで歌っている愛の歌のコーナーでしたありがとうございました以上になります